<笑><笑>なんとまんなんとま ん, ん, ん, ん<笑>いやちょっとどの曲でいこうかなと思っう<笑>柔らかな火だまりが包む背中におつり話しかけながらう<笑>ま<笑>いあうごいありがとうございます<笑>い<笑><笑> あの、暑いからですマジでちょっと高めですけどまあこれぐらい普通ですドームっぽいです10円旅というものをやっておりますえー、何じゃそらって方は動画の概要欄ご覧くださいえー、と今日はですね東近江市の気象ということですけども 昨日がめちゃくちゃ寒かって、しやばかったですね。で、今日も嘘みたいに暑いですよ。もう腹立ってきますね、マジで。まあね、こう見てもらったら分かると思うんですけど。見えるわかるかな標高が高いのかなたぶ夜がね、もう一気に冷え込むんで、本当にやばかったですね。まあ、ともかく、今日も受円旅、頑張っていきたいと思います。 いやーやばいですね。この方角に行きたいんですけど、なんかもう絶対雨やん。今もポツポツ来てるし、で天気予報見てもやっぱり雨やし。ああそうなんですか。遠いですね。遠いんですよ<笑>あちょっと待っていいですかじゃあ。ちょっと僕歌し目指してまして。おお。歌聞いてもらっていいですか。はい。<笑>これ持ってたらいいですか。はい。 れれれれれれれらる汚れらる汚れらるる <eldurọng shines>、ねはいはい、らえたら嬉しいですご<笑> い, い,、はい、い, い, <笑>いやあのいや歌手を目指すって言って。はい いやヨーデルタウン会っていうボケなんですけど あ, <笑>め<笑>ありがとうございますありがとうございます頑張ってくださいはい<笑>ボケ説明してもうたかな、えー、私の監督ついでに言えば GPS が正しければここが兵庫県立大学ということになりますが人っ子一人いませんねみんなちゃんと自粛してるようでねどうも自粛警備員です<笑>じゃあナルトでナルト ありがとうござい。ますオ、はい、ロチる、そもそっ一体ここで何をしているバレちゃったら猫かぶってたって仕方ありません、ね。チツノ、かです。いや、すご い, <笑>、うんあごいすあ。ありがとうございます。ありがとうございます。<笑>自転車であれですかそうです。えー、モ, モチャリです。えー、大変ですね。え、どこからですか 大阪です。はい。じゃあまだ関西そうですね。今からちょっと頑張って福井。でも雨なんですよね。そうですね。はい。ちょっと今晩ちょっと止めてもらえないですか。OK OK バイトなんですよ。ああ。じゃあ言います。獅子が目は命を与えもすれば奪いもするそんなことまで忘れてしまったのかいの獅子と門。違, う違う 私は魔法の髪を切ったも、んっちまったも。カースは悪く言うな。<笑>いや絶妙なライン。う<笑>ますぎる。<笑>ありがとうございます。いやうまい。10円ですか。はい、いただけたら。あ、はあ、い、あげます。10円ないんで100円。<笑>あ、ありがとうございます。<笑>はい。じゃあ今日。え、僕の俺の分も？え、なんで？ないんでお願います。100円どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 雨降ってきたから急に止まってくれんくなりましたねああ天候に恵まれてねえぜなあ海って知ってるか急に何言い出すんだよ知ってるよこれが海だろバカちげえよこれは湖って言ってな海ってのはこれの何百倍も何千倍も大きいんだへっそんなこと信じるもんかいケイちゃんは嘘つきだな はははっっいいかののの術、ねはい、バイカの術ももうでですバイカの術ですすじじゃあ行、はい、きますね、はい、持っ て, もらっていハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ あ,、はい、あすごい。<笑> どうですか。はい、ありがとうございます。えー、いやまあ一応まあこういうのやってそのことたんですけど。あはい。あ、100円ですか。あ、それもお気持ちであのあ強制じゃないんですけど全然あ。じゃあ50円で。えっ、ありがとうございます。50円いただきました。いやなんかここの人結構優しいですね。あそうですはい。どこから来たんですか。大阪です。あ、うん、え,、はい、えこのチャリデーですか。このチャリで。すごい。 はいなんとばなんいやちょっとどの曲でいこうかなと思って<笑>柔らかな火だまりが包む背中にお釣り話しかけながら<笑>みたいなうまい<笑><笑>ありがとうございます ねったら5人いてるんでねなんかポンポンポン言ってくれたら全然やりますよろしいポンポンポンってマ イ, ンマイケル・ジャクソンであっ ド, ドラえもんあドラえもんああえ変わらず 大げさだな、ロビタ君は。新しくお願いし<笑>ますか。環境って いや僕大阪なんですよ。大阪です。ここ初めて来ましたけど。な、え、ん、ーえー、でかる？いやもうなんかもうさっき聞いてて、はい、もなん か, か環境学部を聞いてて、もうだいたい環境っていうものをもう 自, 自分の中でこうモデルができたんで。あ, <笑><笑>自転車でたあこれで大阪から。はい。ええー。次。いや俺そっちよりこっちを集中こう見てほしいんですけどね。これで来てんね。んあすごい。これでチャリコイ。焦げる？ こ歯でやってあすごっち何回もこけてるんだよ栄養補給しおかないと。<笑> 12、ね。1, 2.